やっぱり非現実的大谷翔平を米球界ナンバーワンに選出。元 MLB 選手が二刀流の凄みに最敬礼。価値は野球史上でも最高。比較対象があのベーブルースしかいないなんて。と、フリーエージェント、イヤーにいかなる活躍を見せるのか。球界屈指の天才プレイヤーの期待値が膨らんでいる。 23年シーズン終了後に、ロサンゼルスエンジェルスとの契約満了を迎える大谷翔平だ。今まさに最盛期を迎えている大谷のことのおぶりは、多姿勢成のメジャーリーグでもず抜けている。メジャー5年目の迎えた作期には、投手として自己最多の15勝を挙げながら、防御率 2.33、脱三振率 11.87。 脱三振数219をマークすれば、打撃でも打率286、34本塁打、95打点、オックス、875を記録。史上初となる30本塁打以上2桁勝利も、やってのケースで4番を体現してみせたた。もはや漫画からアニメの主人公のように、不可能を不可能にしてしまう大谷。 29歳にして黄金期を謳歌する侍には、メジャー6年目の今季も堂々たる活躍を望む声は強まる一方である。米 メ, メディア、ブリーチャーリポート、や米スポーツ専門局でアナリストを務める元メジャーリーガーのザビアスクラックスは、自身のツイッターで、今の MLB におけるトップ10という格付けを発信。 アーロン・ジャジ、ニューヨーク・ヤンキース、ヤマイク・トラウト、エンジェルス、ブライス・ハーパー、フィラデルフィア・フィリーズなどが名を連ねた中で、生えある1位に大谷を選出した。現役時代にマイアミ・マーリンズやセントルイス・カーディナルス、そして韓国でもプレーしたスクラックス。世界の野球を熟知する彼は、大谷の価値は野球史上で見ても最高だ。 比較対象があのベーブルースしかいないなんてすごいよ、と脱帽。そして期待の天才を次のように熱弁を振るった。初平を大谷がやってることってやっぱり非現実的なんだ。少なくとも俺らが生きている時代に彼みたいなクオリティで二刀流をやれる選手っていうのは出てこないと思う。 100マイルの速球と狂ったほどに曲がる変化球で三振を奪ったかと思えば、その裏の回にはホームランを打っちゃうんだからね。一体どうしたら他の選手を1位に選べる誰もやってないことを彼はやっているんだ。俺のリストでは当然、大谷は1位だし、彼は野球の歴史の中でも最高の選手だと思う。さらにスクラックスは、もしも、 どっかの球団の GM やスカウティング担当だったら、どうにかしてでも、俺は彼と契約を結ぼうとするとも強調。尽きない大谷への敬意を示した。一部メディアで新契約については、5億ドルはくだらないとされている大谷。野球の本場で史上最高と称される男の一挙手一投足への興味は尽きない。厚生マルザダイジャスト編集部。